まずはじめに終戦宣言ありきという考え方自体がおかしいということにそろそろ気づいてはどうでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。文大統領の悲願とも言っていい、対北朝鮮経済制裁の解除。その悲願に向けて文政権が 最後の悪あがきを続けている模様です。連合ニュースの記事を引用します。韓国外交部で北朝鮮問題を担当するの牛読朝鮮半島平和交渉本部長は25日、ソウル市内で開かれたフォーラムで基調講演し、朝鮮戦争の終戦宣言は北に対する敵視政策がないことを 最も象徴的に見せる措置で、北側との対話再開の重要なモメンタムになり得るとの考えを明らかにした。野氏は、最長の戦争は朝鮮戦争だ。休戦協定が締結され、平和交渉に進めず、68年の歳月が経ったとして、終戦宣言は、信頼構築措置として意味が大きい、と述べた。その上で、 北朝鮮が韓国の終戦宣言提案に迅速な反応を見せたとし、北は専決条件を解決する必要性を提起しながらも対話の可能性を開いているとの認識を示した。北朝鮮は終戦宣言の専決条件として、北朝鮮の武力活動を挑発とみなす二重基準と敵地政策の撤回を求めている。 我々が消極的な姿勢を見せる場合、朝鮮半島情勢が悪化する可能性も排除できないとして、北朝鮮に対する継続的な関与が必要で、こうした観点からも終戦宣言は意味があると述べた。野氏は24日、アメリカのソン・キム北朝鮮担当特別代表と会談した。アメリカ政府は まだ終戦宣言の推進方向性などを具体的に表明していない。とのことです。つい先日もハンギョレ新聞が朝鮮戦争終結に向けて米韓で協議、アメリカ国内で共感が広がっているという記事を掲載していましたね。任期が残りわずかとなったムンジェイン大統領としては任期中に悲願である北朝鮮 経済制裁解除を何としても取り付けたいその一心から、ここまでしつこく何度も朝鮮戦争終結を言い続けているんだと思われます。韓国歴代大統領が必ず辿る道と言っても過言ではない、退任後の悲惨な生活、経済政策や外交政策、対日政策とすべての面において失敗を繰り返してきたムン・ジェイン大統領にとって、この 悲惨な生活を避ける岸再生の一手は北朝鮮融和政策らしか残っていないというのも理由に挙げられるでしょうし、それにそもそもムンジェイン大統領自身が北朝鮮に対して異常なほどシンパシーを感じているということも理由に挙げられるかもしれません。有名なのは2018年9月にアメリカブルームバーグ氏が報じた記事です。これまでも何度となく 非核化について嘘を続けてきた北朝鮮、そして金正恩氏についてムン大統領は、彼は若いが率直で先輩を立てる人だ。だから彼は発言通りに経済発展のために核を放棄すると言い放ったのです。この発言を受けてブルームバング氏はムン・ジェイン大統領を金正恩のスポークスマンと報じました。日本において こと韓国に関する事柄で、この人ほどしっかりとした分析ができる人は他にいないと思われる、武藤正利元中間特命全権大使も、私が会った時、彼は北朝鮮のことしか頭になかったと述べておられます。その文政権ですので、朝鮮戦争終戦宣言に固執するのは、まあそうでしょうなという感じです。しかし、 残念ながら文大統領及び韓国政府が考えているような、初めに終戦宣言ありきという考えは韓国以外では通用しそうにありません。例えばアメリカですが、ブリンケン国務長官は就任以来一貫して北朝鮮の非核化が先決と言い続けています。ちなみにブリンケン国務長官は北朝鮮の非核化という言葉を使い続けており、 トランプ政権下で使使われてていいいた朝鮮半島の非核化という言葉は使っていません北朝鮮の度重なる約束破り、そしてそれを補佐するかのごとき、ムンジェイン大統領の度重なる嘘、これらに腹を立てたアメリカが、朝鮮半島の非核化という文言を盛り込んだ2018年の米朝シンガポール宣言を破棄する意味も込められていると一説では言われています。 文在寅大統領が欧州を歴訪した際も北朝鮮への融和を各国首脳に説いて回り、とある首脳からはあれは変な人だと言われたという噂も誠しやかに言われています。このように韓国が躍起になって進めている朝鮮戦争終戦宣言は世界からは北朝鮮の完全非核化なしにはあり得ないと思われているわけです。にもかかわらず、 ここまでしつこく言い続けているとは、やはり韓国人は、文字は読めるけど意味はわからないばかりか、人の言うことすら理解できないと言っても差し支えないのではないでしょうか。さらに滑稽なことがあります。韓国は躍起になって朝鮮戦争終戦宣言を宣伝していますが、実は韓国には終戦宣言を出せる資格は全くないという点です。朝鮮戦争は、 1950年6月25日、北朝鮮側の一方的な奇襲攻撃で開始されました。開戦の契機について北朝鮮は、韓国側から先制攻撃が始まったと主張していますが、この主張は国際的に全く賛同を得ていません。北朝鮮が開戦当初から当時の最新鋭戦車であった旧ソ連製の T34 戦車を中核にした軍を 編成していたことからも一部ではソ連は最初から北朝鮮の裏にいたとも言われています t-34 戦車はソ連から退与されていたとも言われていますね北朝鮮の奇襲攻撃の前に韓国軍は連戦連敗韓国初代大統領だったイ・スンマンは多くの軍人民間人を置き去りにして自分だけプサンまで逃げに逃げます この際、北朝鮮軍の進行速度を遅くするために、ハンガにかかる橋も爆破しています。イ・スンマンは、竹島進行とイ・スンマンラインからもわかる通り、抗眼無知、卑怯者中の卑怯者と言っていい人物であり、この時もプサンまで陥落した時に備え、日本に対してイケシャーシャーと亡命政府建設の用地を要請したとも言われています。 韓国軍及び韓国政府のこのだらしなさに見かねたアメリカ軍が大反抗作戦を開始、北朝鮮軍を38度線まで押し返します。その後北朝鮮側には中国が参戦し、戦線は膠着状態に陥ります。この間アメリカ軍の空爆と核攻撃の脅威に怯えたキム・ウィルソンは休戦を望みましたが、毛沢東から休戦は 敗戦につながる一歩だと一周され、旧したキム・ウィルソンはスターリンにも相談を持ちかけますが、スターリンからも、我々は中国の代表団とこの問題を討議し、急戦には応じないという結論に達した以上だと一周されています。プサンまでダッとのごとく逃亡したイ・スンマンといい、急戦を望んだキム・ウィルソンといい、どちらもいかにも 朝鮮半島の指導者という感じですね。しかし、1953年、ソ連ではスターリンが死去。アメリカではアイゼンハワー大統領が就任したことで状況は一変。ついに、1953年7月、休戦協定が結ばれることになります。これが今日まで続く停戦の協定ということになりますが、この休戦協定に調印したのは、アメリカ軍の クラーク国連軍総司令官、キム・ウィルソン、朝鮮人民軍総司令官、そしてホ特会中国人民志願軍司令官の3名です。つまり、朝鮮戦争の休戦とは、アメリカ軍と中国北朝鮮連合軍との間の戦争の休戦であり、韓国はただ単に戦場会社だけの存在に過ぎないのです。 終戦宣言をどうこういう資格があるとすれば、それはアメリカ、中国、北朝鮮の三国だけであり、韓国にはその資格は微塵もないのです。文政権が躍起になって終戦宣言を言えば言うほど滑稽なのは、誰も望んでいない、誰も信じていないということのほか、そもそもお前にそんなことを言う資格は微塵もないという二重三重の理由があるのです。まあ